えー、と今日の後半はですねこのあすいません、えー、と今日の後半はあのー、線形写像の表現行列という話をします。でそのこの授業の最初の方でやったのはその数ベクトル空間の同士 の, その線形写像を行列で表すっていう話だったんですが今回はそのこれをその一般のベクトル空間で同じようなことを考えようという話ですね。 も、えー、ともと、まあ、は、U という N 次元のベクトル空間と、それから V という M 次元のベクトル空間とですね、それからえっと U から V への線形作動 F が与えられたときに、この F ですね、これをまあ行列で表したいとで。ちょっとすみません、先に次のスライドを見せますけれども、何をやりたいかというと、その前 U と v ベクトル空間が与えられて F っていう線形写像が与えられたときにもしこの U のベクトルが与えられたらこれここからその V のベクトル が, もっとがなんか決まるはずなんですよね F で。でそのときに U のベクトルが B1 から Bn っていう係数を持って与えられたときにじゃあ映った先の映った先の V のベクトル はこういう C1 から Cn という係数を使ってその線形結合で表されるわけでこの C1 から Cm をどうやって決めるかっていう話になるわけです。ですので具体的には B1 から Bn っていうこの係数が与えられたときに移った先のベクトルの C1 から Cm っていう係数を決める方法を知りたいというのがこの話の動機です。 一、えー、枚スライド戻りますとそれはどうやってできるかという と,、えー、と先ほど今やっこの話の前でやった定理ですね、えー、と U は N 次元のベクトル空間でしたからあの数 N 次元の数ベクトル空間に同型なはずなんですねで V は M 次元のベクトル空間ですから、えー、と M 次元の数ベクトル空間に同型なわけですねで、えー、その kn と k m の間はあの行列で表せる あのその写す写像は行列で表せるっていうのは前やりましたからそうすると全体としてあのここが行列で表せればここっていうのは kn から km の, あの線形写像の行列表現を字を使えば f は行列で表せるはずだというのがそのアイディアなわけです。<笑>そこで、えー、ともう一回言い方を変えますとまずあの。 このベクトル空間 U のベクトルが与えられましたと。でそれに対してこのベクトル空間あベクトル U をですね表すこの係数 B1 から Bn を並べて個数ベクトルを表しましたと。でそれを F でまあ何らかの形で移した C1 から Cm を求めてこれを使ってま あ, あの移った先のベクトル V を表したいと。 いうことなわけでしてと、まあ、この中間のですね数ベクトル空間の U' から V' から導く行列を使ってこの F の表現行列にしようという話です。えー、と, とりあえず今はですねその導出方法を述べますので あの寝てても大丈夫なんですがこの後で実際の計算方法をあの例題を見せながら示しますのでそこはちゃんと聞いてくださいでまずじゃあ導出方法導出をちょっと紹介しますでまずえっ、ー、と先ほどもちょっと出た事実なんですが線形写像っていうのはその規定をどこからどこへ移すかっていうので決まるという事実に注意しますこの場合だとえっ、ー、とまあ の規定ですね。U の規定をえっ、ー、とこんなふうに U1 から Un というふうに表しました。で、この U1 から Un をまあ F でこう移します。で、F で移したものをっていうのはあのベクトル空間 V のベクトルですから、えっ、ー、とこれベクトル空間あこれ V1 から Vm っていうのはこの V の方の規定を使ったんですけれども、この U1 から Un それぞれ F で移した先っていうのは、えー、この V1 から Vm っていうその V の規定の 線形結合でこう表せますというまずこの事実を使うわけですね。でこの f1u1 から um を移った先この f こう移った先のベクトルをまあこちらは w1 から wn という名前を付けておきます。でこの係数のインデックスの付け方がちょっと特徴がありますがこれ実はあの線あの数ベクトル空間の線形写像の表現行列を求めた時にも同じだったんですけれども。 あのインデックスがですねあの例えば U1 を F で移した先が A の, の 11A の21っていうふうにこのあ い, いのか、えー、とこの 行, 行ですね行列の行の方のインデックスが112131というふうに変わっていくのにちょっと注意してください。でこれをその 今はですねこういう形でこう n 個の式を使って表してるんですがこれあの行列この v1 から vn を並べた行列を使って表すとこんなふうに表せます。例えば v1 を f で移した先ですねこの規定 v1 を f で移した先のベクトルがこう表せたんですがこれは実はその v1 を横に並べたものとそれから A11 から AM1 の係数を縦に並べた列ベクトルの積で表すことができます。で、例えば V2 を移したもの、こうですね、V2 を移したものも同じように、えーと、ここは同じですね、この V1 から VM を並べたものは同じで、えー、とこの縦の列ベクトルをこう変えればよいと。で、同じようにしてあの N 項のこういう関係式を得られますので、で最後に、 この関係式を全部横に並べろっつうんですね。えっ、ー、とこれちょっと見てわかるでしょうか。えっ、ー、と先ほどのこの F の V1 を求めたやつ F の V2 を求めたやつで以下同様にして F の Vn まで求めたやつを全部横並べたと。そうする と,、えー、とこういう形でその係数がですね全部横並びになりましてちょうど行列が1個できます。でこの行列を A と置きます。 でこうすることでその、えー、とこの V1 から Vn っていうその U のあっ、えー、もともとの U の規定をこう移すと、えー、こういうベクトルに移るっていうのをあの行列を使って表すことができますさてそこでですねそのじゃあ今度はそのベクトル空間 U の、まあ、2位のベクトルを取っていきましょう えー、とさっきはその U1 から UN っていう規定をどう移るかっていうのを表したんですけど今度はその規定を使ってなんか表された1個のベクトルですねここに1個のベクトになります。でこれを U で UF でで移します。でこれを UF で移すとこれ線形写像ですからこんなふうにその F をバラせるわけですね F を U で移したものを B1 倍して点点点て。 F. を U.、F.、U. N. を F. で移したものを B. N. 倍するというふうにばらせるわけです。で、えっ、ー、と、実は、あの、この2行のですね、各右辺と左辺の間は、あの、等しくなるので。実は、ここも等高で結んでほしい、あの、結んでもらいたいと思うんですが。うんと。じゃ、仮にですね、この B. 1この A. B. ワ U. 1から B. N. U. N. の。この和というのを。 F で移したらこの C1V1 から CMVM の和に移ったとしましょう。で、えっ、ー、とそうすると、うんとここれが移ったとするとですね、あのこちら右辺の方ではこういうふうに書けていると。で、えっ、ー、と U1 から UMUN を F で移すとどこ移ったかというとここにありますように、えっ、ー、と UF の U1 が W1 に移ったっていうのはさっきあのこっちに書きました。えっ、ー、と F の U1F の V1 か。 あごめんなさいちょっとそうかインデックス間違えちゃったかなうとあすみませんえっ、ー、とですねこ こ, こ, このスライドが間違ってるんですねえっ、ー、とこの F の中はこれ V1 じゃなくて U1 ですねすみません、えー、とこの F の中は U1 でこの F の中は U2 ですねでここのスライドの F の中は UN になってます でえー、とこういう形 の,、まあ、あの等式が得られることになります。で、えー、とこれをやっぱりそ の, そのベクトルを並べてで、この係数を縦に並べた形で書くと、あのこの2行目の等式っていうのは、あの3行目の等式と同じように書けることになります。ここまでこういう形になってます。 でところがあ の, ここです、ね、この w1 から wn っていうのはあのさっきの話で、えー、この v1 から vn に、えー、と左右側からさっきの行列 a をかけたものに等しいということをやってましたからそれを代入するとそうするとあのこの22枚目のスライドの一番下の式が、えー、実は23枚目のスライドのこの真ん中の式に。 なるわけ で, すでこの中で、えー、と左側の V1 から Vm を並べた行列っていうのがあの等しいですからあとは残り の, その右側からかかっているここですね、えー、C1C2 から Cm っていう列ベクトルが実は、えー、B1B2 から Bn っていう列ベクトルに左側から A をかけたものに等しくなるということが導かれます。でこれが F の表現行列です。 でですので導き方はほとんど数ベクトル空間の形と変わらないと思うんですがちょっとこの段階を追うのが最初見た時にはちょっと戸惑うかもしれないのでこれをなるべく理解するまでよく見てほしいと確認してほしいと思います。ということでじゃあこれを踏まえてです、ね、じゃ実際に F の表現行列をどう求めるかというのをもう少し具体的に説明をします。 で こ, れこの説明をやってから今度は例題で説明してあのやりますのであのよく聞いておいてください、えー、とまず F っていうのはあの U から V へ の, あの線形写像 で, でその U の規定を U1 から UNV の規定を V1 から VM としますでまずやることはここにありますように F の U1 から F の UN この U1 から UN を F で写したベクトルを V から Vm の線形結合で表すということです。ですねこういう形でこう表すわけですね。これが1ステップ目。で、えー、と2ステップ目はその1ステップ目で並べた係数をあのルールに従って並べて行列を作ります。この時にどう並べるかというと U をあの移した時に出てくるこの係数ですね。この係数を第 1列に上から並べると U を移したときに出てきたこの VI の係数を第2列に並べると。だからこの移した段階で行に並べていた係数をですね全部行列では列に並べるっていうことに注意してくださいで。そうしますとこの A が表現行列となります。ということでじゃあちょっと例題一回1個やりましょう。 これは教科書にもある例題なんですが例題 6.6 というやつで教科書は161ページにあるんですけれども教科書の例題はです、ね、最初からちょっと難しい複雑な規定を扱っているのでまずその前にこの単純な規定を使って表現行列を求めていましたこの例題はです、ね、微分によって引き起こされる線形写像ということで の3次の多項式から2次の多項式全体の線形作像なわけです。で3次の多項式が a プラス bx プラス cx2 乗プラス dx3 乗だったとした、えー、ときに移った先はその x による一回微分で b プラス 2cx プラス 3dx2 乗に移るような線形作像にしました。しましょうしましたってわけですね。でこの表現行列を求めようというわけです。そこでまず最初に、えー、とこの移される方のベクトル空間の規定を、まあ、1と一と X X2 と X3 とと乗乗にしましまで、移った先のベクトル空間の規定を1と、x と、x2 乗と。こういう規定に対する表現行列を求めてみましょうというわけです。でそこで、えー、とまず、のこのですね、まずはその、この計算の規定の移る先をまず求めます。そうすると、えー、とまず1を移した先はまあ0ですね。でそれを V1, v… V1、V2、V3 の線形結合でこう表します。えー、と0ですし、それから、えーと、X を F で移せば1ですから、V1 の係数が1になるとで。X2 乗を F で移せば 2X ですから、V2 の係数が2になると。X3 乗を F で移せば 3X2 乗ですから、V3 の係数が3になると。まずこういうその、 規定の全部移る先を計算して、それを全部この v1 から v3 の係数にして並べます。で次にこの並べた係数をですね、あのこう規則に従ってこう詰め込んでいきます。で行列を作ります。はここで見てわかるように、この一行目の三つの係数を a の第一列、二行目の三つの係数をあの a の第二列というふうにあの入れていくとこの行列 a ができて。 こ, れがこの規定に2組の規定に対するこの選挙協作者像 F の表現行列になるというわけです。この入れ方は分かりますでしょうかもし分からない人たったらこの後のレポート課題の時に質問してください。で次にはもう一個例題あこれですねこうやってやると実際に例えば1プラス 2x プラス 3x2 乗プラス 4x3 乗っていう 多項式を移す F で移した先をこの表現行列から求めるとですね、あのこんなふうにあの定義通り出てくるということを確かめています。で次の例はあの規定がですね今みたいな単純なものではないです。これは実際に教科書に載っている例題です。で K3 の規定ですね移される方の規定は1と1プラス x と1プラス x 乗と1プラス x 半乗という形になっています。 それから、移した先の二乗、KX2 の規定は、1プラス X と X と X プラス X2 乗となっています。さっきとちょっと形が違いますよね、規定の形が。規定の形が異なると、表現行列も異なっていることで、まず注意してください。で、この F の表現行列をまず求めたいんですけれども、えっ、ー、と、こうやって求めます。まず、その KX3 の規定の移る先を全部求めています。例えば、 1を移せば0に移りますからこれはあ の, 移った先の規定は全部0倍なわけですねで次に1プラス x が規定ですからこれを移すと。そすでこの1という表し方はさっきみたいにこの v2 が1の係数が1になるわけじゃなくってこの1っていう多項式をこの1プラス x と x と x プラス x 以上の線形結合で表さなければならないですから。 えー、V1 を1倍するとこの x が余計なので V2 をマイナス1倍する必要がありますですので V1 の1倍と V2 のマイナス1倍のというふうに出てきますあと1プラス x2 乗を移すと 2x なんですがこの 2x もこの V1 と V2 と V3 をこの場合は V2 の係数が2でいいんですねで1プラス x3 乗をあの F で移したものはこれ 3x2 乗なんですけどこの 3x2 乗は この写す先の規定だ と,、えー、と V2 のマイナス3倍と V3 の3倍の和になります。以上の係数を全部またルールに従って詰め込むことであのこういう表現行列が得られます。で、えっ、ー、と、さそうですね、先ほど、例えば、えっ、ー、と、先ほども使ったんですがこの1プラス 2x プラス 3x2 乗プラス 4x3 乗を今回の規定と表現行列で表すとどうなるかっていうと、まず、 1プラス 2x プラス 3x2 乗プラス 4x3 乗を今回与えられた規定を使って表しますとこういう形になりますね。ちょっと先ほど違うんですけどこの u1 のマイナス8倍プラス u2 の2倍プラス u3 の3倍プラス u4 の4倍っていう形になりますので実際にこの行列を使って写すもの数ベクトルはこの項のケースなんですね。こちらのの規定を使って表した時の この係数をこの行列に移すと。そうすると、2とマイナス8と12っていう数ベクトルが得られるんですけれども、この2とマイナス8と12っていうのはどういうふうに使うかっていうと、この新しい方の規定ですね、1プラス x と x と x プラス x 以上を規定したときのそれぞれの係数にすると。そうすると、先ほどの例題で同じような多項式を得ることができると。 いいう仕組みになっていますちょっとややこしいですがちょっとこれはこの後実際にレポート課題に出しますので実際に皆さん手でやってみましょう。ということで今日はですねこの線形写像の性質で特に数ベクトル空間とベクトル空間が同型であると同じ次元のですねベクトル空間とベクトル空間が同型であるという話と それから、あの線形シャドウの表現行列 の, あの求め方を説明しました。で、あと、で、まあ、あの、次回は、あの、来年になってしまいますけれども、と、線形シャドウ残りの話題で、えっ、ー、と、規定の変換と、それ次元定理という話がありますで。それが終わりましたら、あの、セクション 6.8 の、あの、軽量ベクトル空間に、えー、進みたいと思いますので、えー、まあ、あの、 ちょっと内容大変かもしれませんが来週報告もありますので十分復習しておいていただければと思いますじゃあと今日の講義はきますこれで終わりにさせていただきますお疲れ様でした